精一杯やり抜く覚悟が大切だと思っています今が全てではありません輝く未来を信じて魂込めて演舞いたしますそれではよろしくお願いしますありがとうございますえー、改めまして会場にお集まりの皆さん千葉県千葉市から来ましたチームリーゾーですえー、このような中で演舞できる幸せをかみしめています 何が正しいかは分かりませんが精一杯ぱい呼ぶします。ご これからは。 心を合わせてなる子踊り 必ず明るい未来ンやってくると信じてやっていきます温かい拓戦5000円ありがとうございましたちょっと噛んじゃいましたありがとうございました次は四日会堂前岡さんです